キンプリ神宮寺ゆうタ、イケメンすぎる感、ジンジン神宮寺、ショットが大沸騰を脱退まで、残り45日、惜しまれる、超バラエティ才能。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月7日、キー・エヌ、G ・ジー・アンドプスの冠番組、キー・エヌ、G ・ジー・アンドプス 日本テレビ系の公式ツイッターが更新。神宮寺勇太25の勇ましい姿がアップされ、多くのファンが沸騰している。番組公式ツイッターは次のようにツイート。明日の午後1時30分からはキンプル。神宮寺勇太の神宮寺巡りに型潟編キングプリンス人々神宮寺らを号大祭。さらに、 髪の毛をセンター分けにし、幅広の白いチ巻キ、グレーの上着を身につけ、右手を掲げて気合を入れている神宮寺の勇ましい姿を投稿。これを見たファンからは、なんと凛々しい神くん。簡単ふ、神らしさ、満開かっこいい、大好き神様は、神くんのこと、絶対に守ってくれるからね、神宮寺くんのベストかっこいいショットをありがとうございます。 男らしさもあり、この状況でも気品もあってなんて素敵な、このお写真をチョイスしてくださることにキンプル。様の愛情を感じます。素敵なお写真ありがとうございます。といった声が殺到。ツイッターでは、ジンジンジングジがトレンド入りするほどだった。4月8日のキンプル。 では人気コーナー、神宮寺ゆ太の神宮寺巡りが放送され、神宮寺さん柄を豪大祭に参加することになるんでしょう。これに金プリファンが湧いているんです。女性編集者、四角神宮寺ゆ太の肉体美も、神宮寺ゆ太の神宮寺巡りは名前に、神宮、と、 寺が入る神宮寺が全国の神社や寺を回るという人気コーナーでこれまで様々な神社仏閣を巡ってきた。そして今回、神宮寺が参加するのが、新潟県江戸沼市で3月4日に行われた、エチゴーラサビシャモンドーラ王合大祭という祭りのようだ。 ラオ豪ゴ大祭は日本三大木祭りの一つで1200年続いているとされ国の重要無形民族文化財にも指定されている。無病息災などを祈願する祭りでは、男主が上半身つゆわになり、境内の池で体を清めた後に、三葉、三葉、という か, かけ声とともにお堂に祀られている美社門様に参拝しようと体を押し合う。 神宮寺ゆ太の神宮寺巡りは神人神宮寺という神宮寺さんのお決まりのギャグでもお馴染みで番組でも人気のコーナー。今までは神社仏閣を巡ることがメインでしたが、今回は豪快な祭りに参加する神宮寺さんの肉体美も楽しめる放送になりそうですよね。さらに神宮寺さんといえば、バラエティの才能も凄まじいですから。 とんでもないハプニングやミラクルも起こしてくれているかもしれません。ツイッターには裸祭りで見染められていって9のお祭り男に任命されて欲しすぎという声まで寄せられています。前での女性編集者。四角宮川大輔とのコラボに期待する声、世界の果てまで行って9。日本テレビ系では宮川大輔 50が世界の祭りに全力で参加する世界で一番盛り上がるのは何祭りが人気を博している。神十字さんと宮川さんが共演すればとんでもない科学反応が起こりそうですから、ね、しょう。それに、キンプルのツイッターにアップされた写真一枚だけでこれだけ盛り上げてくれる。そこも才能ですし、バラエティ特性を感じますよね。 神宮寺さんは金プリのコンサートで演出を担当していて、エンターテインメントを徹底的に追求する姿勢も高く評価されています。お祭りにも一つのエンタメですから、盛り上げよう、盛り上げたいという思いで参加したのではないでしょうか。全道。 視覚独特な感性が炸裂する、バラエティの才能。人流寺といえば、平野史洋26、ヤキシユータ27以上の天然キャラとしても知られている。人流寺がマックを務める、名所から一番近い家、テレビ朝日系は、 特番ながら2020年1月から2022年1月まで6度にわたって放送されてきたが、いずれの回でも大ボケ発言を連発。レギュラー出演者の伊藤麻子52は、ジン十字くんの独特な感性をただ楽しめると思いますよ、と、その魅力を彼女なりに伝えていた。 神宮寺さんを語る上ではコンサートでの演出面が強調されがちですし個性の強いメンバーを取り持つ優しい一面も注目を集めています。ただ、同じようにバラエティの才能もモンスター級なんです。ですが、そんな神宮寺さんも5月22日をもって金プリを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場してしまいます。そうなると、 現実的には、地上並みのバラエティに出るのは難しくなるでしょうし、目にする機会が減ってしまいかねない。それは、とても残念なことですよね。前での女性編集者、人流寺の脱退退場まであと45日、それまで、そしてその先も、結出したバラエティの才能を見られることに期待したい。 神らしさ、満開神宮寺夕う祭り開幕直前の超男前ショットが大反響は肉体美にも高まる。期待。3月前半の段階でツイッターには神宮寺の目撃情報も寄せられており、祭りを訪れた人と笑顔で交流していたことも伺える。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。